みなさんこんにちは、あいですスキンケアたちを紹介しているので動画をご覧くださいはい、じゃあまずは洗顔口コミでいいっていう風に聞いたので一回買ってみたんですけど洗顔 感じはなんか本当に突っ張った感じがなくて使い心地がいいですスキンケアしていきたいと思います CNP の拭き取りトナーなんですけど私はもう手で塗っていきます本当に肌がこうツルツルになって角質とかも一緒に除去してくれるので、ね、そして続いて。 この機械なんですけどリフトアップの機能と化粧品をしっかりこう肌に浸透させてくれる機械なんですけどこう浸透させたい例えば私はこの CNP のこのクリームなんですけどクリームを肌にまずたっぷり塗りますこう塗ったらこのスイッチを押すとまず電源が入るんですけどここに3段階できるようになっていて私はとりあえず2段階こうねどんどんねあったかくなっていくんだよね 温まってきたらまずはこの目の下この下を温かいのよちょっとじわーって感じで温かくてそしておでこあの実家にいるのでお姉ちゃんにこの機会私よりも年老いたお姉ちゃんに<笑> <笑>この機械を使って<笑><笑><笑>まあらこのこれは二万五千円ぐらい<笑><笑>お姉ちゃんのめっちゃ高いクリームを使って今説教されてるの<笑>こうやって引っ張りながらやってさあ そ, そこ。 こうやって自分の手でこうやって引っ張ってやったらそう、美顔器いいって聞いたことがあっ、えー、そのしわのところのなんか奥までちゃんと美容液をなじませられるためにへえ厚尻やって拭いてるじゃあ別にここそう私引っ張った方がよかうんこうやってそうそうそう上にやめるあったかいうんちょっと 私こっちからの方がいいんだよね<笑>何のスキンキャ使ってるんですか何コムです何コムのその LINE 使ってるよねうんその LINE 使ったらすぐ怒られた違う3万円の美白クリームをほんとに1000円のクリームぐらいの割合で使ってきやがってこいつまし<笑>それでさキールズあげたらまたキールズを1000円のか<笑> 1000円かのように使って <笑>消耗費用だから、ね、さんだ自分の消耗だったらいいんだけど<笑>なんでお前の消耗のために3万円もああ<笑>で3万円は高いね高いでしょなんか2万5000円ですからねいや初めてこういうの使っただよね家でそういうさ、ね、機械とか使うことってあんまないもんね も水機構の水原さ、うん、使ってるた見ためっちゃこの機械が超でっかく見える<笑><笑>これあのうちらの顔がでっかいんじゃなくて機械がすごくコンパクトですっごい軽いんだよね<笑>にして<笑>これ1万円のクリームにしようの3万円だと決めないわ言って言ったらさこれ3万円のクリームを多分4万円のクリームぐらいに<笑> 1万円かよ<笑>にあ違うか6万円ぐらいのクリームにしてくれるんだい円のクリームしてくれる あそういうように考えたら多分妹にも多分優しくできるかなと思いますいや優しくしてるじゃんめちゃくちゃどうだった使った感じよかった何がよかったなんかポカポカしてね、うん、そうポカポカして顔の血行も良くなって多分マッサージ一緒にしながらやるともっと効果 が, 上がる、ね、ここにやった方がいいそうだね確かにこういうところとかね、うん 首のシワにやった方がいいんじゃない？確かに。もっとさ安いクリーム塗りな。確かに。<笑>そしたら三段階だよ。三段階や、ね、りたい首のシワに。ひ<笑>三枚のクリーム使わせてくれたらね。<笑>私この前の動画見てびっくりしたもん。首のシワでしょ。うん、私もびっくりする自分の。本当に首のシワ本当にやだよね、うん。本当に小さいの。しめちゃくちゃ軽い。 <笑>このね動画で説明ハムスターぐらいじゃない？<笑><笑>だいたいハムスター程度。だってハムスターの方が重いかもしれない。それぐらい。半分ぐらい。<笑>ここに乗っててもまあまあ。今ぐらい。どこで買えるの？<笑>これ？私は通販で頼んだんだけど、えー。そう。私の分も頼んで。そうだね。そうすればいいかっはい。ということで今日も動画をご覧くださいました。ありがとうございました。 ということで、また次の動画で会いましょうじゃあね